えー、こんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はエルヴィン・ジョーンズさんですよ。何がすごいってことですね。もうすごすぎて神なんですけど、ただもう、この間質問あって、なんか適当に叩いてるみたいに聞こえて何がすごいんですかって質問があったんですね、えー。ご安心ください。僕もジャズドラマ始めたとき、全然わかんなかったです。みんなが褒めるけど、全然わからないみたいな感じだったんですけど、やっぱり、 ややっってていいけばやっていくあ と, あと僕は生で4回ぐらい見てるんですけどまあこの1回生で見た時にはああもうこれはもうもうレベチだなって感じがすごいしましたね本当に神の領域じゃないかなと思いますが、えーまあ、気づいていったところどういうところ何がすごいなんか適当じゃないっていうところらへんが、まあ、いわゆるそのピカソの絵とかもそうじゃないですかなんかこう やっっぱりちちゃい子が描いた絵とほとんど同じだけど何かやっぱその凄さがやっぱ生で見たら全然違うんですね初めてピカソ生で見た時にあこれはすごいわああいうこうねよくこうこういう雑誌とかに載っているあんなレベルじゃないですからねやっぱり生で見るとあのこう油絵ですからこう立体感もありこの陰影とかこうなんかこうくったいかけてくるものがあるみたいなこうもうエルヴィン・ジョンズも生で見るともう圧倒されるって感じですね。 まず、目次ですね。ゾナマンに言ったらどういう形の経歴を持った人かということと、まあ、音色音圧がすごいっていう話ですね。あと、白の捉え方、うねりっていうのがこの人はすごくあってそういうところですね。あと、白が伸び縮みするっていうことですね。 でまあ、すごそがわかる名盤をちょっと前ほどご用意しましたもちろんねもっともっと紹介したのもいっぱいあるんですけどまあこういうところらへんがよくわかるかなっていうところのこの何曲目っていうところもポイント解説してやっていきたいと思いますので最後までご視聴お願いしますそれでは始めていきましょう<音楽>まずどんなバンドにいたかというとエルミンジョーンズさんっていうのはですねもう音楽兄弟でですねえっと ハンクジョーンズさんっていうピアニストがいて、サド・ジョーンズさんってトランペットがいます。ハンクジョーンズさんはですね。なんかまあ、兄弟仲悪いとよく言われてましたけど、最後晩年にはあの2人でね。あのー、日本のブルノートツアーも来てますからね。そういう形で。 でサド・ジョーンズさんはあのカウント・ベーシー・オーケストラのトランペットでありサド・ジョーンズ・メル・ルイス・オーケストラのまあ、リーダーでもあるトランペッターの人ですね。なのでその三男坊ですから、えー、まあだからドラムやっててみたいなもうすごいことですよねこういうのってね。なんか アメリカだと本当に兄弟でみんなすごい音楽家族っていうのが多いですがやっぱりすごい人がいるとねなんかやっぱこうやっぱ感覚で身につくんでしょうねという形の経歴というかそういう生まれでいらっしゃいます、えー、とマイル・セエビスのバンドとかソニー・ロリンズのバンドに最初の頃はいたんですけどまあその紹介とかなんかで、まあ、マイル・セエビスのバンドをジョン・コルトネが脱退した時に、えー、エルミン・ジョンズが入ることになりますでジョン・コルトネの黄金カルテットといいます、えー、ベースがジミー・ギャリソン で、ピアノがマッコイ・タイで、エルヴィン・ジョーンズ、ジョン・コルトレンドこの4人のもう、もう、神がかった演奏っていうのがあるんで、まあ、CD も全部そっちの方に行きがちなんで、ちょっといろいろばらけて、いろいろこう、ご紹介してみました。で、えー、まあ、有名なのは、ブルーノートレベルから、こう、まあ、ブルーノートって、こう、要は、ミュージシャンをパって集めて、この、 会社の方から集めて、要はバンドでのリーダーがこうメンバーを集めてるというよりかは会社の方で指名して集めてその演奏をするで。ウェイン・ショーターの有名なあの一番最のファーストアルバムの「ナイト・ドリーマー」とかにも入ってますし、グラント・グリーンの。まあ ググランンドグリーン4枚、えー、とラリー・ヤングでやってるやつ出てますしあと、まあ、ラリー・ヤングのユニティとか出てたりとかして結構有名なアルバムがいっぱいあるんですがこの辺のやつがまあ代表作ですけど本当にいろんなバンドに、ね、参加してね本当に、あのー、もう天才的なドラマーだと思います。えー、こういうい、えー、活動をされてた方です。 まず音色音圧がすすごいんですねまず腕太いし体でかいし で, でも細いスティック使うんですよだからこう繊細な音なんだけどとかズシズシくる感じですねまああの音にものすごい圧力があるんですけど他の楽器の音が全部聞こえてくるんでなんか美しいんですよねでもなんかもう体ゆすられるぐらい大きい音みたいなイメージがあってまああ そうされる感じですねなので一緒に連れてった生徒さんがですねこんなドラムのとは人生で聞いたことがないこれどうなってるんですかどうなってるんです か, なんかいいや俺も分からんよみたいな 多分他の人が叩くといつもの僕らが聴いているドラマの音なんですけど、全く違う楽器みたいに聞こえるんですよ。本当すごいなと思って、いや、もうこれはもう毎年見に行こうと思って、こうお正月にあのピットイン来てた時とか、本当に毎年のように見に行ってたし、海外でもなんかコンサートとか何回 か, か見てますが、やっぱ生近くでね、ピットインみたいなところで近くで見ると、わあ、びっくりするようなクオリティでしたね、本当素晴らしい、えー、ドラマですね。 まあ、腰が抜けるって表現されますねもう後ろで見てると立てなくなるぐらいなんか感じがしますものすごいあの音圧感と世界観がすごいって感じですねでまあ細いスティックでものすごいエネルギーでなんかものすごいエネルギーで叩くんだけどやっぱりなんか線がこう細い線でこう分厚く描いてるみたいな感じ何とも言えない凄さなんですけど本当ににの他のドラマとは全くこれ同じ楽器っていうぐらいのこうまあうい人ってみんなそうなんですけどそういうこう。 この音色感みたいいなのがもすすごいですねでねまあ、音楽のスケールがめちゃくちゃでかいってイメージでした僕が見に行った時はね結構比較的あの当時の若手の黒人メンバーと来てたんですけど音楽監督でトロンボアンデルフィオだったんですけど他のメンバー結構若手で あ, あんまりまだそ ん, なそんなに名前も有名じゃないっていうミュージシャンだったんですけどみんなものすごくうまいですけどもうエルヴィン・ジョーンズ一人だけが世界がものすごい大きいみたいなイメージだったんですねだからこう こう音楽 の, そのこうなんていう奥行きみたいなのがすごい見える感じですね。僕はあのモネ の,、ね、あの大聖堂の絵がめちゃくちゃ好きなんですけどもう絵を見た時にこのキャンバスのこっち側が見える感じがするんっていうそんな感じの演奏だったような気がします。だからもうとにかくねこう生で見ないとわからないようなことばっかり言ってますけどそういうすごさがあります。で拍の捉ええ方を変えたというかうねりといいうううかかねりまあ まあ、有名なのは3連の細かい連打がうねりを感じさせるまあえー、っとフィリー・ジョなんかでもそうですけど3連をこういう感じでこうフィルインとして叩くというよりかはずっと拍は う, うねらせるためにちっちゃく叩いてる感じもうあの あ, のあくまで電子ドラムだしあの、あくまでこんな感じですよっていう感じですが、もう音源聞いてください、聞くだけで分かります、この3連の細かい感じが、こう、そのスイングのビートのうねりを感じる、スタタスタタスタタっていうのが、これはすごい溜まってるんですね、この。 グテグテてテてっていうの細かいのがものすごいそれだけでうねっててちゃんとどれも表情がついててまあそうい う, こう細かい音符でこう繊細なタッチでなんかこう細かい音符でこううねりを感じさせる感じがしますねでまあ、あのー、以前のドラマにも明らかにお裏拍の深さっていうの深さって何かってと僕は裏拍ってこうためていいと思うんですねつ例えばこう「つったつったつった」 こうライドに近づかない「チッタチッタチッタチッタチッ」っていうこ う, こういうのずっとここが深くなるでしょだからこう裏拍の深さこう裏拍がだんだんだんだん後ろに後ろにこう持っていかれるということねでこれ、まあ、デクスタゴードなんかもそうなんですが結局このタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタたたタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタと もっと後ろに持っていけるし例えばこういうふうにするともうこっちで考えるともうこの拍の2の裏のはずなのにこう3拍目より前の音符のはずなのに3拍目よりもう後ろにいるみたいなことができる要は前の音ってずっと後ろストレッチしてで元に戻ってくるとバネがあるっていうふうに考えるんですね こういう感覚っていうのをものすごくよく使ってこうバネがある感じグーッて貯めていくでもこれって元の白が分かれなくなっちゃったらこう結局こう弓矢と一緒だからこう引っ張ったけどここ分かんなくなって戻しちゃったら飛ばなくなるんですよなのでギュッて引っ張ってここをグーッとキープしてパンって外すみたいなそういうなんかイメージなんですけどこういうこう白の捉え方がすごい深いというか。 ドラムっていうのはリズムっていう風に考えてたんですけどもう本当にまるで目のリがうねってるみたいな感じの演奏の取り方をしてるのでだからやっぱり全音符で捉えてるとエルヴィン・ジョーンズってかなりインテンポですねっていうかもうほぼほぼインテンポですねだったらなんかそこがこうよれた感じに聞こえちゃうこれがよれてるんじゃなくて この軸をもとにものすごくこうなんてためてるっていう感覚なんですよその辺の感覚がわかるアルバムまも後でご紹介するの一回聴いてもらうとあなるほどって思うんじゃないかなと思います<音楽>はい「白が伸び縮みする」これはさっきもお話ししたんですがあの「白自体の長さが伸び縮みするから」って本人が言っててですねまああるミュージシャンのこっちゃって言ってましたけどまああの ある意味ですねコルトレンバナナでよくあったらしいんですけどこう歌を歌っていて自然にこう伸び縮みして相手に伝わってここ頭だよって分かったこれ最高のアンサンブルじゃないですかインテンポではメトロノームに合わせなきゃいけないっていうかそれがなんかこうやっぱあるインテンポであるとやっぱ爽快感があるんだけどそのインテンポじゃなくなるとジャズの場合は指揮者がいないから合わせにくいでしょだからインテンポがルールになるんだけど分かるんだったらいいですよねみたいな。 だからあの、まあ、またそのうちやりたいんですけどあのポール・モチアンさんの、ね、晩年の頃のライブを僕はあのニューヨークで見てるんですけどあのドラマーがこうねリーダーだからさぞかし決めとかいっぱいあるのかなと思ったら全編ルバートなんですよ全曲ルバート全然違うテンポが出てきてこう違ってきてバーンってぶつかってなんか弾けていくみたいな感じ全然意味わからないんだけどすごい美しいって感じのバンドでしたが要はそういうこう テンポはないんだけど相手にここに行くっていうのが伝えれてみんながそこに集まっていくっていう音楽であればこれは全然いいわけじゃないですかなので最高級の要はインテンポだと思うんですよでインテンポっていうのはあくまでもルールでねあのアンサンブルするためのアンサンブルしやすくするために心地よくするためのルールなんで相手がみんなが理解できるんだったらこれは別全然こうあの箱の中さんビジジネスももちろんあの、うん 空気感ででかれればそれってあるんですよねで僕はあの浜崎く君とアルバム出しててですね、えー、その中であのフィリップ・ストレンジってピアニストとですねでっと島田く君とでやってるんですけどその時 の, あの演奏の中で「だるま」っていう曲があったんですけど生徒がね「どう考えてもこれ拍が合わない」で、そんなことない」って聞いてて数えたら全然ずれてるんですけど誰もよどんでない誰もそのずれたと思ってない。 でそれで気持ちよければ最高なわけですからね。だから基本ルール守らないとやっぱりみんな崩れがちだから、でも崩れないんだったら別にそれは最高だと僕は思ってますね。だから全音符でカウントしてるとちゃんとインテンポだったりするんですね。あとよくあるのはこの、えっ、ー、と、頭拍の後ろにね、アクセント置いて着地するんですね。こんな感じですね。この、この、この。 ド, ル ド, ル ド, ル ド, ルドバーンみたいな感じうまくできるかどうか分かんないけどワン・ツー・ティー・ファー・ドーンってやつ。ということはこれってし裏に着地してるからシンコペーションのところに音がポンってあるので飛んで聞こえる落ちた感じでもあるけど次に進んでいく感じでもあるっていうことでこう拍をまたいじゃうのでここで拍がずれて聞こえたりしてめちゃくちゃ叩いてるように聞こえるんだけどあえてそのきっちりしたところに線を。 聞かないみたいなマティスがこうわざとこうなんかこの絵をこう塗っててこう絵の具をはみ出せてはみ出すことによって起こる立体感とかそうい う, う感情とかっていうのをこう表現したのと一緒でこうい う, こう枠にはまらないところにあえて置くっていうところが、まあ、これはもうやっぱり最上級だと思います。 凄さが分かる名1曲目に入っている「THETIME o f b a r a 一 u d a 入っていうこのレインショウダがソロ取ってケニー・バレルがソロ取ってる時にだんだんだんだん熱くなってってルビン・ジョーズがそのままなんかこうバーって3年でうねって哀れるんですけどこう徐々に徐々に「ボレロ」みたいに長い時間かけてこうマックスのバシャーンって音が来た時にメロディが去って変えるみたいなねこう役を続々しますからこれぜひ聞いていただきたいなと思います。 このユニティですね、これすごい有名ですが、この2曲目はですね、えー、上辺な素とか、う、え、じ、ー、ショウ入ってなくて、これ2人でやってるんですけど、これのもうあのメロディーに対しての間の埋め方とかも素晴らしいですし、ドラムソロのとことかがもう本当に色々ストレッチしてて、こう伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりしても、でも大きく、1234、てってびりりってなので、1234、234、こうやって撮ってるとずれないんですよ。この辺をぜひ体験していただければ。 思いますはいこの、えー、すとさがる名ー3枚目です「ナイトドリームー」これはあのショートーブルーノートファーストアルバムですね「えー、ブラックナイル」っていう曲これもうセッションでよくやる曲ですがこれドラムソロ1コーラストロやってますこれもドラムソロの伸び縮みがすごくわかると思います最後入ってくる時に「ポえー」ってみんなずれて入ってくるんだけどなんかこう頭がわかるみたいな。その 入ってきた時の後の着地はみんなスピタって揃っていくんであの全然こうみんな拍がわからないとかじゃなくてえここかなって思いながら入って誰もがそこで確信して演奏続いていくんでこういうこう凄さっていうか音楽を伝える力っていうのは多分あるんですよねこうすごいとこだと思いますはいこのえっ、ー、と ロバトハス三世あのベーシストですけどねこのケニー・カクランドとエルヴィョアズこのアルバムすごくいいんですけどこのね10曲目の「シーヤ」っていうやつの、ね、フィルインですがえー、っとなん か, <音声> か, か, か, かこんだけのフィルインやってるんですけどすげえ難しかめちゃくちゃかっこいいって譜面取ったら。 タン タ, ウンウンタカトンだったんですけどこれちゃんとたまってるんですねこの伸び縮みがはっきりしてるのでタたトンの後のここの空間がピアノがバーンって入ってくるまでの空間がものすごいこう高いところからバーンって落ちる感じがしますこれぜひ聞いてみてくださいはいはい次ですねえー、こう、まあ、あのバラードなんかも、えー、っとクレッセントのワイズワンとかも考えたんですけどやっぱりあのデュケリントン とジョン・コルトネンの一曲目のインナーセンチメンタルムードですね。これあのー、エリントンのこのタラララランランのビーあのこうバッキンがすごくかっこいいんですけど、この時ねこうバラードって普通ドラマーってこうブラッシュシャーってやるんですけど。 なんかあっちこっちいろいろ叩いて空間づくりをしてるんですよでロールしたりとかスニアでねそれがものすごいこう空間ができる普通はブラシとかでやらないとなんかくちゃくちゃになるんですけどなんかもうすごい大きいタイム感の中でこう裏でずーっとこう空間を制御してる感じがするんですねこれはもうすごいとしか言いようが な, なかなか普通の人これ真似するとめちゃくちゃなっちゃうんでもう本当にあにこういうことを発想でするっていうところがねやっぱ神がかってるんじゃないかな はいもう一枚ですねまあまあやっぱりこれでしょ「史上の愛ジョン・コトレーン」えー、もうこれはもう僕も大好きなアルバムですけどねこの2曲目のベースがソロやっててコルトレンと2人でドシャーンって入ってくるんですけどこうも入った時のトップギアクアムがもうもうあのー、フェラーリでトップギアでズドン入ってきてず 3連でで埋めめってるみたいいいな感じがちちゃくちゃくかっこいいですねもうあのどの曲も好きなんですけどこの2曲目はもう本当に何回もヘビロテしてしまうぐらい僕はもうゾクゾクするあのドラミングだと思いますもうコルトレンも素晴らしいですしね、はい、というわけでまあコルトレンとやってるやつで例えばもうもっとフリーなやつとかもやっぱりこういうタイムの制御とかめちゃくちゃうまいんでやっぱりそのエルヴィンがやってる時ラシドリがやるとあの もっとこうフリーでこう自由度は増すんですけどこういわゆるこのグルーブする感じっていうのはやっぱりエルヴィンがやっぱりフリーなのにグルーブしてるみたいな感覚がやっぱりこうエルヴィンがすごいとこかなーって僕は思ったりしますねはいというわけでまとめになりますがもう見れないけどもうなくなりましたけど生で見たら誰しもがただでもただものではないやっぱね 初めて見に来る人がいてざわざわするんですよもうあの何これみたいなって思うレベルですね紙レベルですねだからあのもちろん CD で聞くのも良いんですけど生で見てから後で見たらあこれはまあこうですよねみたいな感じのもうそれ言いましたっていうぐらいのもう本当にすごいもうあのもうずっと聞いてたいなって思うぐらいこう こうバイブレーションが、ね、でもなんかもう刺激が強すぎてちょっと困るぐらい の, あの演奏ですけどもう興奮して眠れなくなると本人自身もねあのライブが終わると興奮して眠れなくなったりとかするレベルですけどそうい う, こう相手にそれが伝わるぐらいのレベルだと思います。だってコルトレーンとか2人もねあの黄金カルテットでやってる時とか1曲1時間とかも う, 全もうトップギアでやり続けるわけですからねそれを積み上げていって一番高いところに音を落としていくわけですよね。 だから、こうちょっと聞きづらいと思うかもしれないですけど、やっぱり長い時間かけてこう高いところに音を乗せていくって感覚ってジャズミュージシャンはやっぱり誰しもあると思うんですね。で、こう、時間をかけて、やっぱ1コーラス、2コーラスのソロよりも、やっぱ10コーラスのソロの方が積み上げがあるので、だから、ジャズボーカルって、こうインストの人ってジャズボーカルをあまりやりたがない理由って、ジャズボーカルいると、どうしてもコーラスって2コーラス、3コーラスで収めなきゃいけないじゃないですか。でも インストだったらもう自由に20コラスでも30コラスでもできるじゃないですかその積み上げていってみんなでそこの最後の音に手が届いたって感じの音がやっぱりこうジャズの一番醍醐味だったりするのでそこら辺っていうのはどうしてもやっぱりこうジャズボーカルでは入れないこう快感なんですねそういう感覚をやっているので特にコルトレンバンドっていうのはそこに対して特化しているというか。 ものすごい高いところに音を乗せようとしてる感じがこれ分かるとめちゃくちゃハマる音楽だと思います。というわけでエルヴィン・ジョーンズこういうわけですけどまあ普通になんかこうそんなに分かりづらいかなって今聞いたら思うんですけどやっぱ最初の頃はなんかこう揺れてってなんかこう適当に叩いてるなーみたいな感じでやっぱり聞こえちゃうタイプのドラムかもしれないです。でも大きい幅は絶対変えてないのでこう大きなノリとかいうか音楽のこううねってる感じっていうのに忠実なドラマーだったんだと思います。 というわけでそんな耳でこの今の今日の5選を聞いてみてください。すごいですから。というわけでえ何か皆さんもっとここにすごいよっていうのがあったらぜひ教えてください。コメントの方もねお待ちしてますので皆さんいろいろ書き込んでくださいね。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。